電撃発表金プリヘイヤー、シヨウ、騎ユータジングージユータがジャニーズ、タイ。合流が囁かれる海外志向のソロアーティスト、トラビスジャパンの全世界デビューも脱退原因化。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。この度僕たちキング・アンドス5人での活動を終了するという、 苦渋の決断をさせていただきました。11月4日の深夜、アイドル業界に衝撃が走った。公式サイトでジャニーズの人気グループ、通称キンプリこと、キングプリンスの平野市を、岸優ユ神タ、ジングジユタの3人が所属事務所を退場すると発表されたのだ。今年1月から冠番組がスタートしていた。 平野と神宮寺は来年5月に退場し、騎士は5月にグループを脱退するものの、退場時期は来年秋になるという。残るメンバーの長瀬門と高橋山は事務所に遺留、その後は二人で、キングプリンスとして活動を続けるという。18年に CD デビューしたキンプリは、ジャニーズ JR 時代から圧倒的な人気を誇っていた6人を集めたエリートグループです。 デビュー曲のシンデレラガールはいきなり大ヒットを記録し、その後もリリースした曲すべてが初週30万枚超えを達成。これはジャニーズの先輩であるキンキキズ以来22年ぶりで史上2組目の快挙でしたスポーツ上記者。21年には日本テレビ系で生放送された24時間テレビ44。 愛は地球を救うでメインパーソナリティを務めるなどデビュー3年で国民的グループに成長していた。今年1月からは冠番組であるキングプリンスル。日本テレビ系のレギュラー放送がスタートしました。グループとしては初となる4大ドームツアー、キングプリンスファーストドームと2022ケラミスターからお観光。現在は平野潮さんがテレビドラマの 黒詐欺 TBSK に主演しており、なぜこのタイミングでの退場発表だったのか。どう前、謎は深まるばかりだが、気になるのは退場する3人の今後、ある芸能プロ関係者は、とある可能性を示唆する、元金プリメンバーである岩橋玄珠君との合流です。18年11月に、パニック障害。 の治療のため活動を休止しましたが、昨年3月にジャニーズ事務所から退所しました。その後も芸能活動は続けており、昨年からはソロとしてオフィシャルサイトやファンクラブもオープンさせています。実は今回退場を発表した3人、特に平野くんに関しては海外志向が強く、いずれは世界で活動するアーティストを目指している。 一方の岩橋くんは現在、J さんという赤西仁さんや山下智久さんとも交流のある外国人プロデューサーと海外を意識した仕事を行っているのです。芸能プロ関係者、トラビスジャパンが与えた影響、退場する3人は退場後に伸び伸びと海外にまつわる仕事にいそしんでいる元同僚の姿に刺激を受けたのだろうか。 岩橋くんは昔からアメリカが好きで一人でロサンゼルスによく行っていました。プライベートでも外国人の友達が多く、ジャニーズに在籍していた時から海外で活躍する赤西さんに憧れていたんです。J さんはカナダで山下さんが出演した映画の撮影に同行しており、岩橋くんも海外現地での仕事も今後増えるでしょうね。 そんな彼の近況を聞いた平野くんたちも世界で勝負したいと考えるのは自然な流れだったのかもしれません。どう前。10月28日に全世界デビューを果たしたトラビスジャパンの存在も頭の片隅にあったはず。デビューシングルジャストダンスは全世界へ配信されました。トラビスジャパンを今年3月からロサンゼルスに留学するなど世界を意識したグループ。 海外志向の平野たちにとっては羨む存在であり、退場を決断した一つの要因だったのかも。退場後は個別で活動すると見られる三人ですが、いずれ岩橋くんとコラボしていく可能性は否定できません。どうえ。先日は滝沢秀明がジャニーズ事務所を電撃退社。今度は金プリメンバー三人が退場するなど、ジャニーズは今、過渡期を迎えているのだろうか。